なんか実はねあんまり見たことないしねちょっと醍油っぽい香りもしますねではいただきますやっぱりいつも食べているシュとは違いますね<笑>皮の食感も良くて中に入っているタケノコのボリボリした食感もまた良かったです なんか食感で勝負しているような感じですねで煮たら肉ダれがちょっと地味かなというような気がしましたねもうちょっと主張してもよかったのかもしれいすません、まあ、串に刺してもそうであんまりギュッとはできないという部分も分からなくもないんですがけど肉ダれが残念でしたのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分減塩パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします